と, と金のでございますお客様は来ませんね暇ですねまあ先ほどまでですねあのライブストリーミングの方のですね操作をですねあまりしていたんですが変化はですね少しずつですがあります あのー、ですが、それはちょっと試されているのかどうかよく分かりません。あの表示はされているので、た分表示はされてきてはいるんですけれども、明日のですね、午前7時からライブトリストリーミング配信とかですね、あと、リマインダーオンとかオフとかですね、 不鈴のマークがついてるんですけれども、それがですね、ちょっと出てきたりとかですね、ちょっとよくわからないなという感じでですね、まあ、自動的にそのライブストリーミングっていうのはできてくるのかなと。あの自分がですね、設定しなくても、そういうふうなその、 にででできてくるのかなな、まあ、ありえいいんすすけどねねね普通ねそういうことはです、ね、自分で操作して自分で設定してそ の, あのできるのが普通通常だと思うんですけれどもこれ自動的にできちゃうのかなっていうな、ね、なんかこうコンピューターさんとのそ の, このコミュニケーションがで す, がですねこうできてきくる 見るののかかななというう感じなのでしょうか、まあ、よく分かりませんけれども、まあ、とにかく、あのー、自分の写真の画面がですね出るようになりましたえそれとですね、あのー、丸にですね三角印のこのポッチあるじゃないですか真ん中にあれが出てきたんですねで ポチッと押したら何も画像がザーってこうノイズみたいになってましてあのちょっとつながらないっていうのはこう文字が出てくるエラーみたいな文字が出てくるんですけれどもそれになったりとかですねああどうもこうスムーズにいかないなっていうねのがねちょっとありますねまあそのうちできるだろう まあタイミングでしょうかねできる時は来るんでしょうかねっていう感じでございますでそうですねその長めにですねその動画をそのこうして喋っていること、まあ、30分以上 喋っている動画があるんですけれども、それをそのこちらの方のライブストリーミングでですね。流せるのかどうか？っていうのもですね。あの、ちょっとやってみようかなと。まあ、だいぶ昔のですけれども。あの、ちょっと普通のですね。今3分半なんですけれども、普通のそのこの動画を載せる。 のはですね、ちょっと15分以内じゃないとちょっともう入んないんですね30分以上だとですねなぜかしら入ってくれないということでですねあのちょっとねそういうのもあるんでねそれからですね一番大事なことなんですがあの地震速報のですねそのデータ の、その、動画があるんですけれども、まあ、常に配信され、配信されているという、その、まあ、ライブっていうんですかね、配信動画なんですけれども、それをですね、見ていたっていう、それはですね、あれが、ある、あるので、ちょっとね、危機的なあれなのでですね、あまりその、ちょっとこう、こもる、 こもってしまうようなことではなくて、外にこう出していける状態をですね、ちょっとこう、なんていうんですか、もっと、その、皆さんと会話ができるように、にな、その、方法をですね、ちょっと考えてほしいなと思いますね。例えば、画面に小さい、その、相手方が映って、 映るまあ1人2人ないしは3人までとかですね画面がでまあその何ていうんですかねう例えば私のそのに関した質問とかそのそれをですねコンピューターさんが選んでくれてですねでちょっとこう順番にですねこう出てくるとかですねあとはまあチャットですか文字文字でこれあれこれあれ っていうのをですねちょっとねちょっとできるようになってほしいなっていうのがちょっと私の希望ですねちょっとその高度なですねあの、まあ、会議になってしまいますねちょっとしたですねはいその何でも誰にでもですねその要は部類によってですね こ, ここの。 こ, このことについてはもうこう、これについてはこう、これについてはこうっていうね。で、そのスケジュールをですね、前もってその画面でですね、いつ、いつ何月何時、何時ごろにですね、こういった内容を公表しますよっていうことを前もって自分でその、吹き込んでおくと。文章でもいいですし、動画でもいいですし。 で、それによってですね、それを見た、見た方々がですね、またその打ち込みとかですね、動画でですね、その、まあ、この方のその、とお話をしてみたいとか、聞いてみたいことがあるとか、その、簡単でいいんでね、そういうことが、その、コミュニケーションがこう、いろいろとこう、分かれてですね、できるようにですね、なってほしいなっていうのがですね、 もう本当にもう SF の世界のですね、ことがですね、こうできてきてしまうというね、あのー、いうことがですね、非常にですね、私はの、この、お頼みに申すという感じでございます。はい、コンピューターさん特に、<笑>ええー、お願いいたします。そのようにですね、えー、自動的にできるような、えー、ところまでですね、なってほしいなと。 とりあえず入れておきます今日はですね30日明日は31日ですけれどもなぜかしらですね明日の3 7月31日朝早朝7時にですね私のライブストリーミングが配信されるというその こ, のこの画面ありますよね動画のあれにですね出てきてしまっているので どどうどううかかかなのかということでです、ね、ちょっと不思議なんですがで そ, れのその横にベルがありましてそれがなんかこうおおオフになってたのをオンにしたんですね。ってことはその鈴のこう「なりますよ」「ベルが鳴りますよ」っていうのをオンにしたんですよ。なので本当に その、明日7時にですね、私の動画が配信されるのかどうか、わかりませんけれども、まあ、とりあえず、それをちょっとお話ししておこうかなと思いましたので、ま、え、め、ー、に少しずつですが、あの、何でもですね、思ったこと、えー、気づいたこと、えー、こんなことがあったっていうことをですね、報告していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、金魚でございました。とりあえず、 ここでです、ね、まあ9分ですけれどもあの切、ー、りたいと思います。